本日だけの参加となりますので、これが肌の元気祭り、最後の演出になっています。明日も無事に開催されることを心より願っております。レトロクラスト、準備いいでしょうか。それではご披露いたします。レトロック2021タイムカプセル。